ジュリー氏と滝沢秀明、キングプリンスの確執にファン衝撃。ジャニーズ事務所、文春、報道に、法的措置検討で思い出す過去の騒動。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。滝沢秀明氏のペン撃退任に続き、キングプリンス、以下、キンプリ、メンバー3人の脱退対象が明らかになるなど、 激震が走っているジャニーズ事務所。そんな中、11月10日発売の、週刊文春、文芸春秋は、金プリ、滝沢秀明を壊した、ジュリー社長、冷血支配と題して、騒動の内情や滝沢らと事務所社長、藤島ジュリー恵子氏の確執をスクープした。一方、ジャニーズサイドは、その内容をめぐり、法的措置を検討しているといい、事務所の迅速な対応に、 ネット上のジャニーズファンも衝撃を受けているようだ。文春は、ジャニーズ事務所副社長及び関連会社、ジャニーズアイランドの代表取締役だった滝沢氏の退社と、金プリの岸優太、神宮寺優太、平野氏用のグループ脱退退所に関して、5ページにわたって昇法。記事によると、滝沢氏とジュリー氏は反りが合わず、互いに不満に思うようになっていたという。さらに今年9月頃、 キングプリンスメンバー5人と面会した場で、ジュリー社長が、私のこと嫌いなんでしょ。あんたたちなんか私の手に負えないから知らないと言い放った、などと報道していた。発売前日の9日、ニュースサイト、文春オンラインで記事の一部が先行配信されると、キンプリファンにとっては感化できないようなショッキングな内容だったこともあり、SNS 上を中心にたちまち話題に、そして10日、 各スポーツ紙など複数の媒体が、文春、記事にジャニーズサイドが法的措置を検討しているという記事を掲載したんです。例えば、産経スポーツは、ジャニーズ側に今回の報道について問い合わせたところ、事実と全く異なる虚偽の内容を多々含む記事と回答したと伝え、文明春秋に対しては、法的措置を検討しておりますとの姿勢を示したとしています。ジャニーズに詳しい記者。なお、文春の記事内には、 ジュリー社長の娘に関する記述もあっただけに、このニュースを受けて一部ジャニーズファンからは、子供のことも書かれていたから、ジュリー社長は親として黙っていられなかったのでは、法的措置は賛成。悪質な記事は許せない、ジュリー社長を応援する。今回は、文春がやりすぎたと、事務所の判断に理解を示す声が上がった。一方で、記事への対応がめちゃくちゃ早いな。 今まで所属タレントに関する批判的な記事が出ても何も言わなかったのに、自分たちが悪者にされたら法的措置を検討するんだねといった冷め体験や、今後は所属タレントが捏造記事を書かれた時も即座に対処してほしいとの要望も寄せられている。さらに、中には、ジャニーズは前にもメリーさんの書籍について声明文を出していたねと、過去の騒動を想起する人も、事務所は4月に公式企業サイトにて、 ファンの皆様、関係者の皆様へのお知らせという文章を公開したが、発端となったのは、昨年8月に亡くなった名誉会長、藤島メリー安子、メリー北川氏を題材にした書籍、女帝、メリー北川、聖死者が昨年4月に発売になったこと。本書籍の出版に弊社は一切関係しておりません。表現の自由があるとはいえ、自分にとって大切な人が描かれた。 気持ちのない書籍が出版されることを、ただただ受け入れることしかできない状況は、あまりに一方的ではないかと感じております。原文ママなどと長文でメッセージを発信していました。どう前述の通り、このところジャニーズ事務所は滝沢氏の退任や、キングプリンスの発表とネガティブなニュースが相次いでいる。果たして、事務所関係者やファンは穏やかな年末年始を過ごせるのだろうか平野潮さんプロフィール。